久しぶりじゃないつーちゃんなんかうちに来るのいや久々ねもう侍ぶりかねだいぶ来てなかったよねねでもやっとなんかさ家に呼んだりとかできる雰囲気になってきたよね、うん、そうね最近だいぶねうん旅行とかも行きたいしね飲んでるもうただだけです<笑><笑>よかったなんか今日はね久々になんかいろいろ作ったりとか買ってきたりとかしてホームパーティーだね久々の久々のねねしょ翔ちゃんどうしたの、うんうんうん、なんかさっきからねうんなんか ふ, ふてくされてんの んじゃじゃゃ、あまあいいよ。飲もう、飲もう、飲もう、うん俺だけでね。うん。じゃ、俺もちょっと入って飲もう、飲もう。ええ。ええー、ええー、ええー、ええー。乾杯。<笑>何を、どうしたの。ねえ。何、なんかね。ねえ。なんか、どうした。何か不満があるんですか。あるよ。何を。でもね。ねえ。あるんだったら、はっきり言ってもらわないと。 どうえもう一回言ってもらっていいもう一回大きな声で言ってもらっていい二人でイチャイチャして。イチャイチャして二、うん、人でって誰と誰が二人で行くんでしょうん、どこに俺いないところで犬む行くんでしょ行かないよね。行かない行かない。行くじゃん。まあたまにはね、うん、別に。まあ、まあ、たまにはね。友達だから行くよね。うん、そうそう。誘われるなぁ。<笑>いや誘わない時もあるじゃんね。うんうん。そりゃ あ, あるよ。まあね。うん。そりゃあるある。たまによほんとたまに。ね。別に悪いことしてるわけじゃないしね、うん。そうよね。 いいや寂しかった寂しかったえだって基本翔太も一緒じゃん、ね、そうそうそうそ う, そうもし行くってなったら、うん、なでそれで不適されてんのいいや今日はねうんそうだよね今日は3人が、うん、いつも一緒にいるじゃないのよ<笑>うんうんってどういうこといねえじゃねえかっていうことを<笑>嘘つくのだけはちょっとやめてもらっていい何がおう え、だってほら、いつも一緒にいるじゃんほぼ二人でいるじゃんねっ<笑>、ね、うんやけ食いするのやめていっぱいあるしね、うん、せっかくずーちゃん来てるんだからそうよ楽しく飲む楽 し, 楽, しく楽しい話しようようん何の話するそしたら楽しい話ね<笑>ゲームしようか、じゃあ<笑><笑><笑>終了ちょっとさ、お客様にさ、気を使わせるのは良くないと思うよ<笑>うん えいいのいいのいいのよしちゃんうん本当よ反抗期遅めの反抗 期, 反抗期もう今年26でしょねっ、うん、そろそろやろもうすぐ誕生日じゃんねど大人の階段登らなそろそろ大人の階段<笑><笑> なじ ゃ, な い, じゃないじゃん、言うたっていやもううちはね、まあまあ、永遠の10代だからね、うん、そうそうそうそれはもうなんでいい、ね、って翔、まあ、ちゃんもそうじゃん中身そんな小学生の時と変わってないでしょまあ、でも結局ね、うん、この年になってさ、うん、もうこの年子供の俺らの年って相当大人やなと思ってたけどうんうん、うん、いや本当よ自分がなってみたらね全然よな全然何もできてないと思う本当全然よ<笑><笑>何その感じさ<笑> 寂しかったん。笑わないでよ。も俺もう分かったもん。俺引っ越します。引っ越すの。どこに引っ越すんでなにどこに引っ越すの。ここ俺の家。大丈夫そこ。ここ俺の家だから入ってこない。そこでなんか食べたり飲んだりするのはやめなさい。<笑>何やってんのよ。いいんじゃない。<笑>もう楽しく飲んだら。<笑>何がそんな不満なのよ。よ、うん うるさいじゃないじゃねえうん俺もここで寝るから<笑>ここで寝るここでそうやってあ、おはよういってらっは し, <笑>してくれる<笑><笑>じゃあどうすんのよ、どうぞって言ったら寝ないよ、ここで暮らすからじゃあいいよ、どうぞここで寝るもんいいよもう絶対ベッドに入れてあげないいいもん、だって、ね、寝相悪いしどっちの俺のあ、りょうくんの、うん、ちょっとやめてねそういうこと言うの寝相悪いもん いや両方悪そうやけどなああそんなことない俺対やいいや翔太も悪いよ言っていや悪くないよ俺翔ちゃんは悪そうやけどねレ<笑><笑>何撮ってんのよえっだってもう翔ちゃんがいじけてるのが面白すぎてるあ世の人々にさ翔ちゃんのこの姿を見せようと思う毎日こうだよってそう毎日<笑>毎日じゃないもん<笑> 毎日これきついわー、ちょっと。毎日じゃないのうん。毎日じゃないの一かげに一ってんなの。そんなんや、そんなん。おかげに一って。あははまあちゃあいいか。ね、<笑>もういいかげん、こっち来てよ。え, えじゃあどうしたらな、危険な。何してほしい何してほし い, しほしいえ、ほんあいつはちょっと、ほっといてう、ね、うちら楽しく飲もうぜ。飲もうか。いじけ虫はほっといて。うん、飲もう飲もう。氷<笑>尿。マしン切った。マシン切った。 <笑>いいのいいのいい の, <笑>何して言ったの<笑>いいのいいの自分で言ったの<笑><笑><笑>とりあえずまあ乾杯するそうしよう乾 杯, 乾杯でもどうやったら機嫌治るのうんふてくされるのやめてなんかね、うん、どうしてほしいとかどうしてほしいの言わないえ<笑>言わない。 何そんな言わないで。そんな言わないでも分かるでしょ。ちょっと言ってもらわないと分かんないよ。まあそうね、俺ら世代はね。<笑><笑><笑>俺ら、九州男児の俺ら世代はもうそうよ。<笑>ちゃんと言葉に発してってもらわないのよんんなどん分からないのよ。察してくれない察してって言ってもさ。そうそ う, そうそうそうそう。だってもうつーちゃんがいるからさ。二、うん、人だけの時だったらさ、うん、もう。あーね、もうりょうくんにはもう分かってるわけじゃん。 そうよしたらいいからねそうよ い, いじけたときはこれしかない多分スーちゃんがいいからいいよやっても<笑>俺の目の前で<笑><笑>それで機嫌が直るのはね我慢する よ, <笑>いいすよ<笑><笑><が><笑>我慢じゃないでしょ 我, 我慢じゃないけど<笑>いいよいうそれはまあまあまあいいよしょうがないなね、仲良く飲もうよ そ, そうよ機嫌直してね、うん、いいんですか うん、ちょっと、あ、場所ね、うん、ちょっと前失礼してます。<笑>いいんじゃない。うん、あなんでよける。<笑><笑><んか><笑>欲しがってたんじゃない。わかるでしょうとか。欲しがってたんじゃないの。これでいい。 オッケー乾杯しようか<笑>じゃあ乾杯<笑><笑>